紅白の扇と赤と白の紙テープを使って、ケージの周りを飾ってみましょう。紙テープが絡まないように、紙テープホルダーを作って引き出せるようにしてあります。赤と白の紙テープを重ねたら、それをくるくると輪っかにしていきます。小さい輪っかからだんだん大きくしていきます。 好みの大きさになったら、ホッチキスで留めます。そして、えー、端の部分を長く残して切り取ります。ホッチキスのところを壁に留め付けます。そして、残った長い部分を形を整えながら壁に貼ります。 直線的に貼る場合は、赤と白のテープを少しずらして貼っていきます。角のところはくるりと曲げておきましょう。これをピンと引っ張って、 必要な長さにカットしたら止めますバランスを見ながら扇をあしらって最後に紅白のテープの微調整をして出来上がりです。 作品の周りを実際に飾ってみましょう。バランスを見ながらテープを貼ったり扇を貼ったりしていきましょう。 タイトルは中心になる文字から貼っていきますこうするとバランスよく貼ることができます作品の周りをお正月らしく飾ることができました